あやっそうですか。<笑><笑><笑><笑><笑> 行くのの嫌がられてるのにあ、んーいこ来た間違えてる。 何君は横に顔ってんのつ<笑> い, もなんかいよけの<笑>それ、ね、<笑><笑>よは。い、だ 普通のたも出てる。<笑><れは><笑><笑>